こんにちは字幕についていろいろ話す字幕 .com .at YouTube です今回は「サスペリア」1977年のイタリア映画です2018年のリメイクもありますがここでは77年版の話です日本では東方東亜の配給で公開され「決して一人では見ないでください」という宣伝文句が今なら流行語大賞を取るほど流行りました この作品の字幕は確認できるものだけで4種類あります私が翻訳したのは2019年発売のブルーレイのバージョンです余談ですが「戦争の腹たという映画は劇場初公開時 VHS レーザーディスクリバイバル時 DVD ブルーレイなど少なくとも6種類以上違う字幕があります2017年にキングレコードから発売された「 最終版というブルーレイにこの6種類全ての字幕が収録されていますでも正直なところこれはブルーレイというメディアでの最終版でいずれ次のメディアで新しいソフトが出るのではないかと思いますサスペリアに話を戻しますが確認できた4種類の字幕のうち1つは CBS ソニーが VHS とベータで発売した最初期のビデオソフトのもので レンタルビデオというシステムが定着する前にリリースされたはずです断言はできませんがこのソフトの字幕は劇場公開時のものと同じなのではないかと思います作品の冒頭ゴブリンの不吉な感じの音楽に乗せてナレーションが入りますその最初の1行は少し長いですが スー・ジー・バニオン decided to perfect her ballet studies in the most famous school of dance in Europe になっています。CBS ソニー版の字幕はスージー・バニオンはバレエの修行のためにヨーロッパへ向かった。私のバージョンではスージー・バニオンはバレエ学習の総仕上げのために投した。 1行の文字数の制限が時代によって違うのでそれも翻訳に影響しているはずですが「パーフェクト・ハー・バレー・スタディーズ」に注目したいと思います修行というと入門というかまだ先が長い感じがしますでも彼女はパーフェクトにするためにヨーロッパに行く完成させるために行く感じにしたいわけですここで他の字幕を見ると キングレコード発売の DVD のものは「スージー・バニオンは高度なバレエ修行のため欧州へ」になっています。高度ではあるけど修行です。もう一つの別の字幕ビームエンターテインメント発売の DVD では「スージー・バニオンは高度なバレエ修行のため欧州へ」。 この2つは文字は同じですが1行の文字数の制限が違ったのか改良の位置が違いますいずれにせよ私が気にしたのはパーフェクトの部分で主人公スージーのバレエのレベルが完成直前なのだと伝えたかったわけです実際のところ私が翻訳作業をした時には以前の他の字幕も見ているのでそれを参考にすることもあります それでもゼロから翻訳する作業は頭の中ではしていて今言ったようにパーフェクトにこだわるるようなな字幕を作こことになります。この字幕ではバレエ学習の総仕上げになりました。とは言っても「学習の総仕上げ」というとより高みを目指すプロというより素人っぽい感じがする不安もあり字幕翻訳は難しいものです。 長くなっていますが、次に注目したいのが主人公スージーがドイツの空港に到着し豪雨の中一瞬ずぶ濡れになってタクシーに乗りバレエの学校に向かうところですタクシーの運転手は中年の男性で無口です無愛想ではないとしても愛想がいいとは言えない感じです雨の音がうるさくスージーの声も聞き取りにくい様子です ここで二人の会話の字幕を見ましょうキング版とビームエンターテインメント版は同じで運転手どちらへスージーエッシャー街へエッシャー街よ運転手エッシャー街ですねスーズーずっと降り続くの運転手30分でやむそして CBS ソニー版は 運転手、どちらへスージーエシャー街へエシャー街よ。運転手エシャー街ですね。スージーこの嵐はずっとなの運転手30分前から余談ですがエッシャーというといわゆる騙し絵などで有名な画家がいます。彼の名前を地名にして。 その町にバレエ学院ががあるといいう設定が楽しいですこの会話のポイントは最後の一行です先に英語を見ましょう s u h a s it been raining this hard for long? 運転手 Half an hour 直訳すればこの雨は長く降っているのですか30分です ちなみに私のバージョンでは「運転手どこへ」「数字エッシャー通りへ」「運転手どこだい」「数字エッシャー通り」「運転手どこだって」「エッシャー通りか」「数字この雨はいつから?」「運転手30分前からさ」 運転手さんは他の字幕と比べて不愛想というかぶっきらぼうな感じになると思いますが実際の映像にこの方が合うと思いましたさて30分問題に戻りますが最初に見せた30分でやむは残念ながら間違っていますさらに「エッシャー街ですね」と不愛想ではない受け答えをしているのに次は30分でやむ と冷たい感じの返事になりさらにそれは根拠のない予言になっています本編を見ればわかりますが不吉な音楽に豪雨に不思議な予言をするタクシー運転手となると運転手はこの作品で後から意味のある役割がありそうにも見えてしまいます実際はそうではなくこの運転手の出番はここだけで以降ストーリーには関わってきません この作品はホラー映画なので予言する怪しい運転手が出てきても何の不思議もないのですがそれは字幕が作ったキャラという不思議な状況になってしまいますどの字幕で最初にこの作品を見るかによって印象というか気になる部分が変わってくることにもなってしまいます元の作品は変わらないのに印象が変わるのは困ると思います とはいえ元の作品が変わらないというのが絶対かというと案外そうでもなく最近の 4K リマスターなどオリジナルのネガをきれいにしてニュープリントを作ってデジタル化するとそれまで見えていなかった情報が見えたり音声が見えるようになったり発色が良くなったりということもあって古い映画が装いも新たに蘇えるということもあります。 沢明監督の7人の侍も昔のソフトより最近のソフトの方がセリフが聞き取りやすかったりするのもそういうことの結果です先ほど話した「戦争の腹渡」でもそういうことがありましたがその話はまたいずれ。